<音声>まとまく<音声>あっやばい 来てるニックルレーす。 ままいまきおってる。 今ここ待てるヤバいナイスフィッシュのン I'm not afraid to tell the world w h、oh, a I choose. Baby, it's you.